はい今からビジュアルボードの説明をしたいいと思います、えー、ビジュアルボードっていうのはですね、まあ、マネジメントの標準化ということで価値、えーまあ、化ボードっていう訳すと言葉になってしまいますけど自分たちのマネジメントを見えるようにして、まあ、これに従って行動することでチームのマネジメントを標準化していきましょうというための道具になります。うん ビジュアルボードもです、ね、この標準化、マネジメントの標準化なんですけども、まあ、これ、いろいろ作るときに結構苦労するので、これからですね、普通のマネジメントの違いということを見ていきたいと思います。基本的に、えーまあ、マネジメントの中にですね、まあ、狭い意味でのマネジメントなんですけど、えー、できている習慣と、まあ、できていない習慣みたいなこれにちょっと書いてあります。 だいたいた一般的に皆さんできているのはまあ朝礼だったり、まあ、日報を作るとか、まあ、週単位で仕事を管理するとか日々の進捗だったり、まあ、勉強会だったりっていうようなことを皆さん一般的にやられています。でこの中でまあ報告書ですね結構日報を作ったり報告書を作ったりっていうことが結構間、え、接、ー、時間としてかなり取られている。 でまあ、そういった時間を、まあ、削減していってですね本来マネジメントをしないといけないこともう少し高度なですねマ ネ, マネジメント技術を身につけようということになっていますでそのためにですねいろいろ、えーまあ、こうしてくださいしてくださいってもなかなかできないのでそれを可視化しながらですね習得していくということを考えています、まあ、下にマネジメントの目指すべき手法っていうのがありますが、まあ、その中にですね 新たな概念として、この賞味作業、負担作業、無駄みたいなものがあります。また、技術的に回っていくマネジメントサイクルだったり、まあ、趣味な PDC サイクルだったり、まあ、この中にいろいろありますけれども、もう6ヶ月間の中で、これをどれだけこう取り入れてです、ね、自分たちのチームの習慣にすることができるかということになります。この古い仕事の仕方を、まあ、新しい仕事の仕方に変えていくということですね、これを狙っていきます。 でそれができると な, なんでいいかっていう話ですね。これ、原理と経営の関係性って書いてあります。ここの、我々が今やろうとしているところですね、このマルス3というところになります。いわゆるチームのマネジメントを標準化することによって、えーまあ、それがある意味生産性を生んでいくと。互いいわゆるまあ達成感だったり、職場を活性化したりというのも含めてですね。 でそれを支えるのはこ人事評価制度というところで、まあとで UV のコンセプトをお話しするときにまあ染めると折るという話をしたいと思いますけれども、まあ、染めるというのはある意味まあ人のですね習慣が変わっていくみたいなものを染める社内の中で制度を変えていくのを折るということを言っていて、まあ、この2つのギアがですねぐるぐる回っていくと会社としても優勢感が出てくる と, ということになります。 でこれトヨタ流の仕組み作りというのが書いてあるんですけれども、まあ、トヨタという会社をです、ね、いろいろ調べていくとかなりその仕組みというのにこだわっているんですねでその仕組みになぜこだわるかというと、まあ、人に対して、まあ、あれをやってくださいこれやってくださいと言ってもです、ね、なかなか、えー、行動しないし、まあ、できないという状況があって一人一人にそれを指導しているとかなり時間がかかります。 なので、それを仕組みという状況に持っていって、その仕組みを使うことで習得していくというような考え方が、まあ、組織開発の中にあってですね、まあ、そういった OJT 的なやり方も含めて、そのやり方を勉強していきましょうということです。で、このプログラム自体が、まあ、トヨタがやっている、まあ、通常の OJT ですね、そういったものをプログラム化して皆さんに提供していますから、 これはある意味、まあ、トヨタの中で OJT でよくやられているやり方というふうに思っていただければいいと思います。でこの特徴の仕組み作りですね、な、ま、ん、あ、でかっていうと、まあ、人の知恵とか今までやってきたマネジメントっていうのはですね、やっぱりその人間の能力の限界になっているでそこを、えー、引き上げようということです。例えば人間の限界って何かっていうと相手の考えでいることをどうやて見通せるかとか自分の考えでいるとか。 相手に伝えるかっていうとそうではないそのためにじゃあ例えばコミュニケーションというのが必要なんできますいわゆるテレパシーみたいな能力がそばわっていれば相手に簡単に伝わりますけどそれが伝わらないのでコミュニケーションをしないといけないとだからコミュニケーションというのはやはり目的ではなくて手段なんですねでまあそういった能力の限界をやっぱ知ってじゃあそこを超えるためにはどういう仕組み仕掛けがあればその境界というか限界を乗り越えることができるのかと いうことを考えて仕組み作りをしていくということになります。で、売上利益 QCD、まあここに書いてあるような経営的な性がですねで、そういうものを、えーまあ、満たしたり上げようとするとですね、やっぱりチーム自体、組織自体に共通の価値観、まあ、原理原則を持っているという非常に仕事というものはしやすくなっていきます。まあ、これをですね、一回体験すると、やっぱり、 あ皆さんやっぱり一致してた方がいいよねとか共通の価値観を持ってた方がいいよねっていうことになっていきます。でこういったことが変わっていくとですね労働生産性っていうのが向上されていって、えー、仕事が非常にしやすくなっていくる状況ができてきます。でそういったチームを作っていくために我々は、えー、ビジュアルボードですねこういったものを使って えー、皆さんの行動を、ね、変えていきましょうと、まあ、価値観とか行動原則ですね、そういったものを変えていくと。でこれのジャルボードの目的と狙いって書いてありますけれども、1つ目にですね、管理者が指示しなくても、チームメンバーが事実的に動いていくと。なんでこれ、事実的に動けるかというと、です、ね、ここに書いてある、まあ、道路標識みたいなもんで、ですねここに書いてあるのを、まあ、みんなで合意して作るわけですけど、 それに従ってみんなで行動してみましょうという形で、これを見てマネジメントしていくという形になっていきますから、皆さんあの、言われなくてもですね、自分で動くことができるようになっていくと。2番目はですね、チーム全員でマネジメントを行う。誰か1人がやればいいということはなくて、一応全員参画という形で、ですね、全員で参画して、PDCA を回していくと。 3つ目はです、ね、チーム全員のマネジメントのばらつき、まあ、こういうことが1丸4にできるようになってくると、だんだん人それぞれ、まあ、僕は僕のやり方だみたいな話になってましたが、それをだんだんこう変えることができるので、ばらつきが減っていくと。で人間というのはです、ね、指示されるより、自分で考えて行動しても楽しいんですね。だから今日は自分でこういうことやるぞ、今日はこういうことやってみるぞというふうに考えながら動いていくということができるような。 えー、状況を作っていくとあとは科学的なマネジメントということで事実ですね自分がやってきたことが、えー、良かったのか悪かったのかを含めてですねの事実としてデータで見て、えー、グラフ化してそれを分析して振り返っていきましょうというのが科学的なマネジメントになってきますあとは責任追及ということで人を責めるからなんでこういうことが起きたのかということをですねそれを心因分析 ゼコカイなど、まあ、そういった手法を使って死因を分析して対策を打っていきます、まあ、このうまくこれ形式値にですね最初はこれなかなかできないっていう状況が出てくると思いますのでなんで相談できないのかっていうことも含めて皆さんと考えていきたいと思いますでこのマネジメントの基本なんですけどこれ結構欧米型のマネジメントとはちょっと違うところがですね まあ、通常、OKR とか、まあ、海外というか欧米から入ってきたマネジメントの手法というのは、この○二に関して言うとその書き方自身は非常に似ているんですけれども、どちらかというと○一とか○三とかですね、④ 特に四っというところとか○六ですね、この辺は欧米型のマネジメントとちょっと一線を画すところになると思います。② とか ⑤ っていうのはある意味これ 欧米型のマネジメントとあまり変わらないかもしれません。ただ、えー、この丸一丸三丸四丸六ですね。ここを、えー、我々は狙っていくと。もしここの丸一丸三とか丸四丸六に注目しなかったら、まあ欧米型のマネジメントと同じになってしまうので、今まで自分たちがやってきたマネジメントと変わらなくなってしまうということです。で、ここの丸五に対しての成果を出そうとするとですね、先ほどの右側の映画だと思いますけど。 そのギアの絵の一番下のところですね、そこがやっぱり回っていかないと成果っていうのにも結びついていかないので、この三丸四丸六っていうものがそれを支えているというふうに考えていただくといいと思います。で、今までのマネジメントっていうのは、我々、管理主義的なマネジメント、管理主義型マネジメントと呼んでますけれども、 いわゆる管理をするということですね。マネジメントっていうと、一般的には管理というイメージが強いし、実際、えー、管理をすることで、まあ、リスクを減らしたり、失敗しないようにするという考え方で、えー、マネジメントをさらってきた人が多いと思います。我々はどちらかというと、まあ、管理の仕方はですね仕組み仕掛けに任せておいて、本来人間としてやらないといけないことっていうのはですね、 こ, こに書いてあるような、まあ、仕, 組みを仕組み仕掛けを作るっていうのもこれあの人間しかできない話ですね。であと、職場の活性がです、ね、これ共通の価値観を調整 し, していくということもそうですし、自動的な態度を能動的に変える、まあ、これサラリーマンキ質スなので、まあ、言われたことさえやっていればいいだろうという人もいますけれども、それじゃ楽しくないと、これは能動的に変わってくると、ですね職場っていうのは、まあ、活性化してきたりっていう形の。 い, い富士効果が現れてきます。あと、まあ、指示命令というので、まあ、命令による統制管理ということで、まあ、上がですね上司が p d c を回して下はするだけとするだけという、まあ、こういう関係性よりもですね自分たちチーム全員で p d c を回していくし個人でも回していくでこれ上司も p d c を回すこれ上司が回す PD の P とです、ね、やっぱり下を回す P っていうのは違うはずなんですねだから上司がこれ P をですね、もっと戦略的な P とかに回すことができれば、もっとこのチームの価値が引き出されるというふうになってきます。で、合理性の追求、よく合理性、合理性って言いますけど、合理性っていうのは結果的に合理的になるんであって、この人間性の追求ですね、ここを追求することで合理化が剥がれていくように持っていくと。で、トップダウンでやるよりも、どちらかというとボトムアップでアプローチしていきましょうという考え方が。 まあ、自立型のマネジメントの基本的なスタンスになっていきますで。イメージとしてはこんな形ですねで。強い組織に特徴的な行動っていうのが見受けられていて、それは何かっていうとですね、まあ、よく上司がいろんなことを考えて下に落としていくんですけど、下に動かないということがよくあります。まあ、これ、ふえふけど踊らんずという状態になっちゃうんですが。 あの行動力、実践力ですね、これはのトヨタ自動車の中でえ、トヨタ生産方式の生みの親と言われている大野太さんが言われた言葉で、論より実践というのがあります。論より実践というのはです、ね、でいろいろ言うより、まずは実践しましょうという言葉ですね、でこれをまあ論語の中に、ですね、余命学っていうのがあるんですけれども、余命学の中に、地方合一という考え方があります。 これは知っていることと、まあ、行うことを一致させるということですね。よく頭の中で、ああした方がいいんじゃないかとか、こうした方がいいんじゃないかっていうふうに考えるんですが、それがなかなか行動に落ちないということで、まあ、考えてるんだったらそれを行動に移しましょうということですね。それが地方合一の考え方。まあ、テレビでも、の林先生が言ってますけれども、あいわゆるそういうようなですね、行動に積むつということを言っています。 なので、いろんなことをたくさん知っている人、これ重宝します。よくいろんなことが言葉ばでこう出てきて、ですね、あらこうしたらいいんじゃないかという話が出てきますけど、それがですね、実際、行動に移すのが 5% しかない人と、実際 60%、まあ、この 100% 知っている人に比べると、まあ、6割ぐらいしかの知識がないと。まあ、技術的にも、あのいわゆる経験値もですね、知識がない。ところが、この人は 25% 動く。としたら、ですね、どっちを取るかなんですね。 だから我々の価値観はどちらかというと、まあ、こういう人ですねここの 60% の中で 25% 行動に移す人と 100% っていう中の 5% しか移さない人どっちを選ぶんですで逆にこういう人たちが非常にあの行動力が少ないだけなのでこっちの行動力をですね 25% に上げていくとか 30% に上げていくとかいうようなことをやっていくっていうのが我々のマネジメントになっている。 したがってそういうマネジメントができるようになっていくとですねこのマネジメントの定義っていうふうに書いてありますけれども、まあ、部下やチーームメンバーが成果をを出すす。ことを支援できるの っ, てってますなので部下やチームメンバーそれぞれ皆さんいろんな能力を持っているので、まあ、それをどう引き出して結果に結びつけてあげるように支援できるかということになってきます。 マネジメントの根本的な課題と対策って書いてありますが、えー、マネジメントの本文というのはですね、先ほど言っているように、まあ、頭で考えていることですねいろんな戦略や戦術に練られるわけですけどもそれが行動に移らなければ結局絵に描いた餅になっていきますじゃあそれをどうやって行動に移すかというところがですね、まあ、そういった仕組み仕掛けを作って行動に移していくということなんですねで まあ、いわゆる現代の知識教育の影響で、なかなかその行動力というのを弱みつつあって、さっきの 100% 知っている、これもしあのテストとか試験ですね、というのはどっちを見るかといったら、さっきの知識を見ていくわけです。なので、テストの点数がいいというのは、さっきの知識をたくさん持っている人の方が、えー、試験にでいい点を取ることができるんですね。ところが、社会人になってどうなるかというと、社会人の場合は行動力を見られますから、 だからインフラ知識をたくさん知っていても、まあ、行動しなければ意味がないということになってきますで。その行動力を上げていくっていうのもこのビジュアルボールを活用していくと。で論より実践ですね、この「高知接続という言葉があります。これなかなかの見慣れない皆さん言葉が出てくるんですけど、これもですね、だんだん時代とともに失われていっている言葉だと思います。 まあ、昭和の初めとかですねあの、まあ、昭和の年代の人たちっていうのは、えー、皆さんこれ知っているような言葉になるんですけど、だんだんもう時代が変わって、ですね、平成になって、令和になってっていう形で知らない方が増えてくる状態になってくると。で、週からこれ、日々の改善サイクル、これケプ、KPT って書いてあります。これまたあの後で別枠でですね、えー、お話をしたいと思います。 でマネジメントの標準書、今説明しているビジュアンボードのです、ね、作り方とそれから改善をしていくと。これ、一回、標準書っていうのはです、ね、作ればそれで終わりということではないんですね。これ、改善って書いてあるのはなぜかというと、実際、その標準書に従って行動するわけですよ。で、実際やってみたら、これ、うまくいかないと。いわゆる頭の基上の理論で作ったものですから。 だからそれを書いて、このみんなでコードで写しましょうって写すんですが、実際にやってみるとですね、なかなかうまくいかないと。なので、これちょっとおかしいんじゃないかということで、また標準書の方を見直したり、逆に自分たちがなんでできないかということを振り返ったりということで、そこが試行錯誤でですね、行ったり来たりしてきますで。トヨタにおける標準っていう言葉の定義はですね、常に変わり続けるものを標準と言います。だから一回作ったからといって、 それはそのままの状態で放置されてたり変わらないとするとどちらかというとですねその標準書は使われていないか実際その標準書に対して手が加わって変えようとしていないかのどちらかなんですね。なので標準書っていうのは常に変わってないといけないそれがいわゆる健全な状態という形になっています。 で4番目がですね変わらない原理原則と変わり続ける手法を原理っていうのは物事の根本ですからそれはなかなか変わらないんですよねで人間力自体も本来は、えー、昔に比べると、まあ、今だんだん変わってきてますけれども本来人間とは何かということを、まあ、昔の人たちの方はですねよく研究していて、まあ、そういったところからを勉強していくというのが、まあ、古きに 古きを訪ねということで、まあ、そういった昔の人たちの知恵だったり昔の人が言っていた人格だったり人間力だったりというところを学んでいきましょうということは、えー、古きを訪ねと。で手法とか技術とかっていうものはですねどんどん進化していきます。なのでその新しいものを取り入れるという意味では新しいものを取り入れるだから古きを訪ね新しきを知ると。 いわゆるえ人間力はまた古いものを参考にし、技術は新しいものを取り入れていくという融合をしていくという考え方になります。で習慣というのはですね、これなかなか変わらないです。ただ変えようと思えば変わっていきます。それ、阻害をするのはですね、結局脳なんですね。 習慣っていうのは、なんか行動をしているという感覚なんですけど、実はそれを支配しているのが脳ですとで。これもまた別の時間で脳科学に関してえやりたいと思いますけども、人間の脳っていうのは、そ習慣を変えたくないんですね。まあ、今自分がやっている習慣ですね、身についた。なんでかっていうと、それが一番楽なんですね。なので、邪魔されたくないと思うわけです。 だから皆さんが今職場でやっているマネジメントだったり、えー、習慣化されているルーチンワーク的にやっているような報告を書く作業だったりアメンドだなと思うんだけど、まあ、やられてるわけですよ。で、それがある意味習慣化しちゃってるわけなんですね。これがまあ一般的な脳で、まあ、いわゆる変わりたくないっていうのは一般的な脳なんです。ところが強い組織トヨタみたいな強い組織はの人たちの脳はですね 常にに変わるることと関して良しとしててんですね要するにもう l ティーの中で入社からですね常に変わり続けるということを体験しているので変わらないということに対して逆にえっって思うような脳になっていると。だから通常の一般の会社は変わることに対してすごい抵抗感を感じるんですけど逆に強い組織の人たちの脳はですねなんで変わらないんだと。 いうことで変わらないいいいここととににに対ししてて怪しいぞとい う, ふうに感じるる脳になななっっちゃってるんでですすねこれが大きな違いですなのでこれをですね我々は少しでも変化変動に対してですね前向きに行動できる脳にしていく必要があるということです。これがいわゆる、まあ、進化していく過程というか、まあ、世の中が変わっていっている現状に対して自分たちが追従できるか変化に対応できるかと。 というこでもその中でもですね仕事をしていく時に、えー、生産性という考え方ありますけど世の中でも、えー、政府もですね生産性生産性労働生産性って言ってますがあの定義がかなり違っていて、えー、一言で労働生産性って言ってますけどもあの中はですね 我々からすると3つに分かれています。でこの3つの生産性をきちんと区別して、えー、仕事をしていく必要があると思っています。でそれはなぜかというと、えー、組織文化ですね。これからいい組織文化フードを作っていくためにはですね、まあ、Google もそうですけど、そういった、えー、新たに伸びてきたベンチャー企業なんかでも、新たな組織文化フードを作っていくということをやっていますで。そのためには えー、労働生産性、材料生産性、設備生産性という3つの生産性があるということをちょっと知っておいていただきたいんですね。で、労働生産性とは何かというと、まあ、仕事の仕方、これ、人間です、さっきの人間の脳が支配している範囲でやられる行動のことを言っています。いわゆる価値観だったり、行動原則だったり、習慣だったり、意識を変えると。で そこがですねあってきていわゆるネガティブな人がポジティブになるとかいうのも含めてですね こ, うこれは価値観が変わるということになっていきますけどそういったいわゆる自分が変わっていくその人の価値観とか行動が変わることによって生まれてくるものが労働生産性ということを言っていますで今回は、えー、このデジナルボードを使ってこの労働生産性の部分ですねここを高めていきましょうということです でも労働生産性が最も重要で、えー、トヨタの場合は、という2番の場合、材料生産性ってここ書いてありますけど、これがいわゆるあのルールだったり、いわゆる商標、えー、だったりあの、いわゆる材料、まあ、見てですね、それを勉強して、えー、真似してやってみるっていう、まあ、ひな型みたいなものとか。 そういったものを材料生産性と言っています。テンプレートみたいなものもそうですね。あと、まあ、いわゆる手順書だったり、マニュアルだったり、そういったものを材料生産性。で、丸3の設備生産性は何かっていうと、まあ、最近よく RPA を導入して、えー、システム自動化していきましょうとか、いわゆる負担作業を、まあ、価値のない仕事を誰でもできるような仕事をツールにやらせましょうと言っているのが、まあ、設備生産性ですね。 あと、こういったパワーポイントを使って説明するとか、まあ、そういったのも設備生産性になってきます。で、その順番なんですが、この3から通常皆さんですね、効果が出やすいものとして、3、2、1ってくるんですね。要するに1というのは非常に成果が出たかどうかよくわからないということで、こういうツールを得たら、 これだけの時間を短縮することができましたという。まあ、非常にわかりやすい指標が出てくるので、みんなさんに1と入っていくんですけど、トヨタの場合は、丸1丸2丸3の順番で出てきます。それはなぜかというと、一つにマ丸3っというのは、お金がかかるということです。いわゆる設備というのとか、まザイル、一番マルチと順番でいくとですね、丸3はお金がかかります。いわゆる原価を圧迫していきます。でも丸1は、 これ固定費並んでいきますということでかつてですねこれ1で労働生産を高めた上えで2、3に取り組んでいくといわゆる生産性が高い人が材料とか設備に取り組むので同じ例えばツールを作るにしろマニュアルを作るにしろ短時間で作ることができるようになってくるんですねなので労働生産が低い状態で3とか2に取り組むとコストがかかります。 いわゆる生産性が上がってない状態で届きますからなので123という順番でやっていくというのがこれが基本的な考え方であるしる組織文化が作りやすいということでまあ一石二鳥になるとなのでここを間違えて取り組まないようにしてほしいということですねでそれをやっていくとですね、まあ、今みたいな話が こ, れここに書いてありますけれども、まあ、どっちを321でいくか123でいくか どっちの順番でいくといいのかっていうことがここにちょっと図で示してあります。でビジュアルボードを使ってマネジメントを標準化していくわけなんですがこのマネジメントのばらつきですねをなくすために、えー、よく世の中で、まあ、多様性多様性とかダイバーシティという言葉が出てますがこの多様性という言葉が非常に重要なんですけども。 えー、どこまでその多様性を入れるかということなんですね。で、われわれが考えているのは、このマネジメントという仕事をしていく上での、まあ、OS、いわゆるマネジメントの部分ですね、ここはいわゆる、まあ、統一していきましょうと、標準化していきましょうと。ただ、メインのかろ、アプリの部分ですね、これはあの、いわゆる iPhone と一緒で、iPad であろうと、Mac であろうと、まあ、同じような OS が乗っかって動くと。 でその上にいろんなアプリケーションがし種ようなアプリケーションが乗っかってくるイメージとしに似ていますで。ここにはいろんな宗教的なものだったり、まあ、いろいろなバックグラウンドがありますから、まあ、そこは多様性を持たせればいいと思うんですね。ただ仕事をしていく上での、まあ、共通の価値観とか原理原則そこは合わせていきましょうという考え方です。でその中身が、まあ、これは あのまあ、宗教とか、まあ、いろんな国の文化とかあいうものをとは違うですねそこを飛び越えたものだと考えていますこれ人間制定っていうのはあのどんな国の人でも同じようなものだと思ってます思いやりだったり育てるだったり礼節だったりですねそういったものが必要になってくるとただその国の文化とか、まあ、まあ宗教的なものとかそういうものの背景によって多少ばらつきはあると思いますけども この人間性の部分がないということは基本的に、えー、同じ職場で仕事をするときにですね、非常に不安感が出てくるので、まあ、ここは重要でしょうとその上に基本的スキル、まあ、いわゆる品質管理だったり財務だったり乗っかってますけど、えー、そういったものが乗っかってくるっていう部分を、まあ、OS と我々は定義していますとでその習慣を変えるための原理ということで じゃあそのビジュアルボードを使うとなんでその習慣が変わっていくのかということを、まあ、野中育次郎さんという方がう席、まあ、モデルですねこれをこれをベースに説明していますで野中育次郎さんというのはアジャイルの中でスクラムという言葉がありますけどそのスクラムの生み、まあの親って言われていますが、まあ、その野中さんが考えたモデルになっています例えば、えー、KPT とかビジュアルボード みたいなものというのは、えー、一回ですね、自分たちの頭の中身を書いています、文字にして、形式値にしています。で、それはいわゆる暗文字という、脳、まあの中のものを一回書き出して形式化する、これを表質化と言っています。で、それを皆さんの例えばアイデアだったり、考え方だったり、こういうのがいいんじゃないかとかっていうのが出てくる。それを一回集めて、 ま皆さんのアイデアがいろいろ出てきたり、まあ、課題が出てきたりしてそこから例えばあるべき姿ができてでその形式値に従ってじゃあゴールに向かっていくぞというような行動を取り始めるというところが内面化に向かうということになりますでそれをえ皆さんですね共同でえやっていく共同化していくっていう、まあ、複数の人数ですね集まって やっていく、これがいわゆる共同化の作業になってくるとでみんなが同じ方向に向かって同じ行動していった時にその時に、えー、行動している人もいれば達していない人もいたり、まあ、それをやろうとすると阻害要因が見えてきたりっていうことで問題とか課題が見えてくるとでそういった点で来た後、と問題とか課題っていうのを表出家のところで出して形式値にしていってそれに対して対策を打つというような形で ぐるぐるぐるぐる回っていくんですね。それがいわゆる習慣を変えるための原理になっていきます。なので、これぐるぐるぐるぐる回っていくと習慣が変わっていきますし、これが回らないと習慣が変わらないというようなことになります。で、この習慣を変えるための道具として、まあ、ビジュアルボードは一つ位置づけられていますけれども、 えー、最初はですねみんな、まあ、3人これ絵がありますけどもそれぞれ仕事の仕方だったり価値観がみんな違うんですねで違っているところに一、まあ、つのものをみんなで、えー、決めてそれに行動していきましょうっていうふうになるんですがなかなかそれはみんなが納得した状態にはなってないと思いますなので あ, のある一人がですね、まあ、これでじゃ あ, あのこれ僕がいいんだけどって言ってじゃあみんながあー わ, ーわかったよ、まあ 心の中ではですね、それうまくいかないんじゃないかなと思っていても、まあいいんじゃないかなって言って、それをやり始めますと。そうするとやっぱり、まあ、ある人がこれうまくいかないんじゃないかなと思っていたように、うまくいかなかった。そうするといかなかったということが出てきて、まあみんなでですね、じゃあこうしたらいいんじゃないかっていうふうにまた直して、まあ、それがいわゆる振られながらですね、だんだんだんだん、まあ、収束していくんですね、どっかのところに。まあそういった あの形で最初は皆さんが合意するっていうふうにはならないと思いますけど、まあ、さっきの話そう修正しながらですねどんどんどんどんま あ, あるところに収束していくようになっていくというふうに考えていますでその収束のさせ方なんですけどその収束のさせ方は、えーまあ、言葉で言っててもさっきのあの席のモデルに入らないので えー、石モデルで回そうとするとですねそこの暗黙地のところを軽視化しないといけないんですでその軽視化をしてじゃあどこに乗っけるかっていうと今ケプトボードというものがありますこれはちょっと皆さんにまだ説明していませんがこのケプトボードの中にプロブレムとして出していきますでそれを今度は皆さんで対策として出してでそれを今度は行動しましょうといって いわゆるこれで形式化したものを1回暗黙地に落として行動しよううとということに関わっていきます。で、これを行動してみてうまくいけばキープルーツという形でこれがいわゆる振り返りということになりますけれどもこの振り返りのための道具としてケプトボードというものが用意されていますがこれを使ってビジュアルボードの中身ですね書いてある内容をまた変えていきます。 先ほどの標準がどんどん変わっていく標準書というものは変わり続けるという話をしましたけれどもこの変 わ, り変わり続けるというのをケプトを使って変えていくということになりますでこの、えー、サイクルがぐるぐる回っていくとですね早い段階でビジュアルボードというものの中身が収束していきますで収束していくっていうのは何かっていうとみんなの合意が取 り, 取りやすくなって やっってていいいるることが皆ささんの思いに反映される状態に変わっていきます。そうするとチームの中のいわゆるばらつきですねというものが減っていくという形に変わっていきますなのでやってみてうまくいかなかったらすぐに振り返って変えていくというサイクルをぜひ回していただきたいと思いますでこれはですねあの一般的な あのまあ、一般的に言うと世の中の会社でもトヨタをやっていることを真似してやっている会社さんがあるんですね。あのこの真ん中に書いてありますけどトヨタ以外の会社ということで、まあ、うちはトヨタさんがやっているようなそういう工夫提案もやっているし吸収活動もやっていると同じことをやっているのになんかで、ね、活性化しないと言われるんですね。なんでトヨタは活性化していてうちは活性化していないのかということをよく言われます。これがですね あのここの小集団活動 QC って言ってますけどトヨタのこの小集団活動 QC の中にはですねこの職場を活性化するという目的が、まあ、目的か狙いですねが入っているんですね。ところが他の会社の QC 活動っていうのはこの職場を活性化しようとする狙いが入っていなくて単に生産性を上げましょうとかコストを下げましたとかっていうその 経営的成果を狙っているんですね。でそこが大きく違うところでえ我々がウーブンでもやろうとしているところはこの職場の活性化ですねこれを狙っていますなのでその人間力だったり人間性だったりというところにこだわっているのはそういう理由もありますじゃあそれは一般的なその改善活動と我々やるウーブン何が違うのかというところをもう少し見ていくとですねこの こちらはオレンジ色で抱えている部分と、まあ、このピンク色の部分の違いになるんですけどトヨタが社内でやっているのはこの改善活動と言われるやつですねこの問題解決だったり課題解決だっていうここをぐるぐるぐるぐる回してるんですだから他の会社はあトヨタがやっている改善活動を取り入れて問題解決とかですね課題解決をやっていけばうまくいくとみんな思っているんですところが さっきの労働生産性の話に戻りますけど、その労働生産性材料設備といったときに、その労働生産性の部分で、えー、本来、醸成される共通の価値観と原理原則がない状態でこれをやっても、ですね、えー、組織文化風土ができてこないんですね。いわゆるできてこない状態でこれをやっていると。まあ、結局あの、労働生産性が上がってこないということです。例えばこれは もう改善活動というのはですね、労働生産性に焦点を当てているのではなくて、材料とか設備の方に話がいってしまいます。例えばマニュアルを作りましょうとか、ツールを作りましょうと、それで生産性を上げましょうと、おそらくそれでよしいいんですね。ところが、標準の、標準の マ, ニュアルマネジメントが入っていない状態だったり、共通の価値観とか原理原則がない状態で、これをやっていくとですね、 さっきの話に戻りますけど、あまりその、なんでしょうあの、効果としては低い状態になってるんですね。で、こちらのウーブンワークデザインのいわゆる、ま、形でやっていくとですね、この3人なら3人が、全員で取り組まないといわゆるこのいいアウトプットに出てこない状態になります。こちらの、えー、問題解決とか課題解決であれば、誰か1人やってしまえばですね、 マニュアル作作りりままましししした、誰か1人が作りました、そしたた誰か人がそらうまくいきましたでも3人でやったような発表になっている場合がよくあります。でこっち側の、えー、労働生産性を追求するやり方だとですねこの3人が変わっていかないとですねこの生産性チームとしての生産性が上がってこないんですね。なのでこの最初にですねこちらを労働生産性を高めた上でこっちの問題解決の方に移っていくというやり方を我々はとっています。 それがこちらの図で示している、フローであの示している仕事のまあ仕方です、ね、の違いになっていきます。この仕事の計画、仕事の見える化って書いてありますけど、この大きな違いは何かというと、報告関係です、ね、がまあ大きく違っていきますで。上の見える化をすることによって、報告をしなくてもいい状態を作っていくということなんです。で あとサイクルですね、マネジメントサイクルも、今まで大体こう、お下に書いてあるこの防線ですね、これみたいに、大体1週間のサイクルで大体チーム回しているっていうのが、世の中の一般的な会社さんだと思います。これを日々ですね、日々のサイクルで回していって、問題を潰していく、早い段階で潰していくっていう、あと自分たちのマネジメントも振り返って、ここでマネジメントの仕方も振り返っていきますから、マネジメントレベルが上がっていくんですね。 ところが通常の仕事をしていくと業務の振り返りはするんですけどマネジメントの振り返りってほぼしないので、まあ、これちょっと上がったように見てますけど実際は多分ずっとこれ平行線になっていくような形でマネジメントっていうのは成長してないし進化もしていないっていう状態になっていると思いますでこの6ヶ月間の時間をどうのように使うかなんですが、えー プラクティショナー・フォー・まあ、リーダー、まあ、リーダー向けの、えー、研修ですと、大体、ステップ1、ステップ2という2つの期間、えーえー、プロセスに分けています。でこれ、ステップ1、ステップ2って何が違うかというとです、ね、ステップ1っていうのは、このいわゆる職場活性化活動って書いてますけれど、実際はこの3ヶ月を使ってです、ね、このビジュアルボードを ステップ1用に作ってチームの一体感です、ね、を醸成するための期間にしていますで。残りの3ヶ月ですね、これはこのステップ2という言い方をしていますけど、これは業務に直結した形で中期事業計画とか組織目標と連動した目標を立てていきます。この2つをです、ね、3ヶ月、3ヶ月に分けて、ビジュアルボードもステップ1とステップ2とはそれぞれ 違っていてい作りり直すすことになりますでそのステップ1っていうそのチームビルディングが何で重要かということがここに書いてあります。これをまあフロー家の理論って言ってますけど、まあ、チームメンバーがバラバラにこう活動してですね、まあ、意識の高い人が意識の低い人とかこういた時に まあ、チーム の, あの一体感というかチームのパワーというか実力っていうのはここの低い人に合 わ, 合わさっちゃいますよということを言ってるんですね。なのでこういう人がいると結局チームの、えー、パワーとか能力もその下がっていってしまうということがあるので、まあ、みんなのですね、えー、こう能力とか、えー、前向きな気持ちだったりそういったものを上げて一体感を作っていきましょうと。 そうすると、入る水も水漏れがしなくて、いっぱい入りますよと。で、チームビルディングができている状態、できてない状態っていうか、まあ、これの高さもありますから、強くできているチームと弱い状態と、また入る量も違っていくと、水が入る量も違ってくるということになります。で、この3ヶ月、3ヶ月でチームビルディング3ヶ月、経営的成果の追求を3ヶ月というような形になっています。 でこれはですね、えー、とまた別途、えー、個人の幸せやりがいみたいなマップがありますけれども、えー、これ右方向があ、ごめんなさい、えー、右方向がですね、えー、会社にとってというか、チームに対して貢献しているのがこの右方向になってきます。で、じゃあマイナス、こプラスですね。で、えー、上方向がこれ個人の軸になってきます。 個人としてモチベーションがこれ低い状態、こっちは個人として高い状態で、両方高い状態がこの右上になってきます。で、これもです、ね、チームの人たちにプロットしていただいて、自分が今どこの位置にいるのかっていうのをプロットしていただいて、これをです、ね、3ヶ月、3ヶ月で取っていくと、とこと 右, 右上にです、ね、こう上がってくる傾向が見えてきます。 でステップ1、ステップ2、それぞれもう少し、えー、この辺にです、ね、この原理が書いてあるんですけれども、これは脳との因果関係も書いてあります。このステップ1をやっていくとき、ね、これ、えー、業務と関係ないっていう活動になるんですね。で、皆さん言われるのは、仕事をしに来ているのになんで業務と関係ないことをわ、ま、ざわざ、えー、コストをかけてやらないといけないんですかということを言われるんですね。 逆にその目先に今自分の仕事がいっぱい山積みになっているわけですよ。山積みになっているので、まあ、その仕事を早くやりたいと、その仕事を早くやるためにはそんな遊んでる場合じゃないんだということをよくおっしゃいます。それも確かに一理なるんですが、これはいわゆるま急がば回れという考え方でもっとです、ね、自分たちのチームとしての生産性を上げたり、この先、 マネジメントということをきちんと覚えていただくことで、この先の生産性を上げていくということを狙っているので、これはいわゆる投資という考え方で、えー、この時間を使っていただければいいと思います。私もトヨタに行ったときにです、ね、よく上司に言われたのは、真剣に遊べと言われたんですね。そうして真剣に遊べってどういうことかっていうと、遊ぶっていうのは、あの 単にまあ楽しいことだけやればいいということではなくて、真剣に遊ぶというのは、ですね、それをマネジメントしないといけないということです。だから、自分たち の, その趣味の世界であろうが、まあ、例えば皆さんがいろんなこう趣味を持たれていると思いますけど、その趣味もですね、マネジメントしていかないと、効率よく成果が出たり、うまくいったりしてこない、いわゆるちゃんと段取りができてないから、なんか楽しもうと思ったけど、なんかうまくいかなかったとか、そういう問題に出てきます。なので えー、ここはですね真剣に、まあ、遊びを通じてマネジメントをしていきましょうということを狙っています。で、もう一つは、このコア活動のところに書いてありますけど、コア活動っていうのは、ですねその遊びっていうのが、ね、自分たちにとっては楽しいので、まあまあ、楽しいことを設定するわけなんですけど、これを自分たちで中身が勝手に変えることができるんですね、まあ。このやり方でうまくこの、この遊びでうまくいかなかったら、別のものを持ってこようとか。 い う, ふうに変えることができますでも業務っていうのは変えることができないんですね。なのであのステップ1の方が早く成果とか効果っていうのを感じることができるようになってくるんです。でそうなるとちょっとやったら楽しかったねとかちょっとやったら助け合いができたねとかちょっとやったらなんかコミュニケーションが活性化したねっていうことが起こりやすいんですね。そうするとこれ脳がですね変化を受け入れる脳に変わっていきます。なんかやったらこういういうに変わるんだと 要するに変わらないことがいいと思っていた脳が何かをやって変わるというのはいいことなんだということのを受け入れる脳に変わっていきます。なので、これを3ヶ月にやることでですね、脳がちょっと変化してくるんですね。で、この状態でステップ2の業務に変わっていきます。そうすると、業務をですね、やっぱ変えたくなっちゃうんですね。 変えたくなるというか変えることがいいっていう経験を積んでいるのでじゃあ変えていくことに対して前向きになっていきますこれに入るまでの脳は変えたくないっていう脳になってるんですね今までのやり方を変えたくないという脳になってますでもここはですね変えたいという脳とか変わる方がいいんだよねっていう脳に変わっていくとこの業務自体を変えることに対しての抵抗感っていうのは非常に軽減されていきますなのでそれを狙っているというふうに考えてください このコア活動の選び方もですねいろんなコア活動の例で言うとですね例えば紙飛行機を作ってみてギネスに挑戦するとかですねあとは部品をただで部品を皆さん集めてきてそのただで集めた部品を使ってラジコンカーを作って、えー、競争して大会に出るとか大会に出て競争するとかなんかそういうようなですねチームとして何かを作り込めるっていうような ものが一番適切かと思いますでこういうですね書いてある良い例として楽しさがあるとか時間をかけないとこれなんかうまくいかないっていうこと要するに簡単にできるようなことだとこれはチームビルディングにならないんですねみんなで助け合うとか、えー、アイデアを出すとか困ったっていう状態ができてこないのである程度なんかこうちょっとヘビーかもしれないけどっていうようなものを題材として選ぶといいと思いますあと そういういものだと、ややっっぱりやってる時に達成感感じられるんですね。みんなで一生懸命やったからこれできたよねっていうその達成感ですね。あとそのためにはコミュニケーションもしないといけなくなるのでコミュニケーションも活性がしていきますなのであのすごい何かちょっとすればみんなでねやればできるっていうような、まあ、時間をかけなくて業務に支障がない程度でやりましょうというような最初ですね判断をして進んでいくと必ず失敗します。 なので、ある程度時間をかけても、みんなでちょっと苦労するかもしれないけど、やってみようねというようなレベルのものを設定していただけるといいます。いいと思います。これは通常の目標管理の設定の仕方も同じです。ちょっとなんかやればできるような仕事の与え方をしていると、これはあのコミュニケーションも活性化しませんし、いろんな意味で、えー 良い方には働かないんですねなので、目標の設定の仕方もちょっと負荷かかるけど、大変だけど頑張ってやろうねというレベルというものが非常に重要になってきます。でビジュアルボードの構成なんですが、ここに書いてあるような1、2、3、4、まあ、これ、○○○○○の順番 で, です、ね、作っていくといいんですが、まあ、あるべき姿、これを目的と言っています。この目的を達成するために、 どういうあ目的が達成されたかどうかっていうのを分かるために、まある意味数値化するんですね、ここで。数値化をしていて、この目的が達成されたというのは、この数字が達成されたら、この目的が達成されたというふうに言いましょうという関係になっています。なので、ここは定性的な表現、こっちは定量的な表現になっていきます。だからこれ、数値で表現って書いてある。 でこの赤い字で書いたところというものがいわゆる制約条件になってくるのでここは必ず守ってください。でこの目標をです、ね、達成するためにじゃあどういう行動を取るかというのがこの施策になっていきます。この施策はです、ね、この行動が取られた結果この目標は達成できるとでこの目標が達成されているかどうかを、えー、シュートがです、ね、月の単位に見ていくのがこの KGI こと、とというこ キ, キーゴールインジケーターということになります。 要するにゴールに対してどう近づいているか、この目標というゴールに対してどう近づいているかというのを見ると k g i ですねで。そのグラフ化することによって、今、ゴールに近づいているかどうかが一目で分かる状態を作っていきます。これをグラフ化したのが k g i グラフと言っています。で施策をですね、じゃあ施策毎日やる、まあ、毎日行動する内容になってますけど、じゃあどれだけ行動するのかという行動量を示すのが KAI という言い方、いわゆるキーアクションインジケーターという名前になっています。 でこのキーアクションインジケーターで日々どれだけの行動をするかというのを規定しますでそれを。それができたかどうかというのを表を使ってですね、KI の中で今日これだけ歩くぞとかこれだけ、えー、食べるぞとかいうような決めたものがですねできたかどうかが丸とかバツで表されたものが KI 表になってきます。この例自体は、えー、あまりいい例ではないです。まあ、だけども、 えー、ある程度、まあ、さっきの制約条件ですね、制約条件を満たすような書き方にはなっています。ただ、質的に定性的な意味で、この状態がいいかどうかというのは、あまりよあのいい状態にはなっていないので、えー、そこはです、ね、皆さん、あまり参考にしないようにしていただきたいと思います。で、あまりですね、こういい例を書いちゃうと、皆さん、それを真似してあるので、えー、真似してしまいますから、ちょっと、えー、定性的にはあまり良くない例として書いてあります。 でこれがですね、あるべきさと目的ですね、この目的を達成されたというのが、まあ、この目的を達成したというのは、この目標で表現しましょうというところになっているんですが、この関係性は、ね、この例はあまりよく示されていません。なので、ただ仮説として、まあ、こういう状態だったらこういうことができるんだろうという仮説にはなっていますが。 まあ、直接的にです、ね、この因果関係をこれ目標、数値と落としていませんからここはあまり良くない例という言い方はできると思います。と、ま、い、あ、わゆる定性的なも の, の定量的にきちんと落ちないということですね。でただ、数値としてはこう表現されていますから制約条件はこれを満たしていることにはなります。でこの目標をです、ね、達成するために体脂肪率を減らすとか中性脂肪を減らしましょうと書いてありますが。 これをするために、じゃあ何をやるかというのが、ご自策ですね。で、マルチブラ、ね、スポーツクラブで運動すると、食事の量を減らすということで、まあ、運動するのと食事の量を減らすということを日々やっていきましょうと。じゃあ、どれだけやるんですかという、この行動量ですね、この行動量が、えー、KAI として書いてあります。これ、200キロカロリー以上の運動をする。で、えー、食事の量も半分に減らすと。 じゃあそれができたかどうかというのが、ここの行動資料のこの表ですね、ここに書いてあります。このいわゆる経営愛表 に, かいに書いてあることができたら丸できなかったら×と。いわゆるこれが行動を し, なかしたかしなかったかということです。これがですね、あの前の方で説明した知行合一という考え方ですね、知っていることと行うことが一致しているかどうかをこの表で見ていきます。いわゆるここで書いてあることが、 実際行動としてててでででででききいいるるないかここで一目わんですねだからこれがマネジメントとして見た時に、まあ、いわゆるこのチームっていうのは言ったことがちゃんとできているチームなのかそれとも言ったことができてないチームなのかということが一目でわかるとで逆にこれがですね「るまるまるまるまるって全部できてます」って言うと、まあ、先ほどの話じゃないですけれども目標がちょっと低い状態になっているのでできてしまっている。 いうことになりますこちら図はですねさっきの中性脂肪っていうのは、まあ、なかなかすぐにちょっと測れないので、まあ、体重に変えているという状況になってきますで目的目標方針の関係性なんですけども、まあ、目的はですねこれ山登りみたいなご来光を見てお祈りするっていうのが目的と目標としてはこのご来光を見る山が 1800m あるのでここに登ると。 で登っったらまあ見れるるでしょううとという関係性になっているとじゃあその登るにおいてもどうやって登るのかというところが方針に書いてあって、まあ、安全に登る手段を選ばずに早く行くあとなるべく早く登るというまあ3つの方針がありますとでこの方針を受けて施策というものを考えた時に安全に登るっていうとまあ歩いてですね、まあ、3日間かけてまあペース崩さずにまあ普通の人のまあペースで行きましょうと。 で2番目は、ですね、手段を選ばずに早くって書いてあるので、まあ、ヘリコプターで登りましょうと。なるべく早くということで、まあ、普通の人のペースよりもちょっと早く登りましょうというような形で、方針に従って施策とか敬愛を変えていくというのが方針の役割になってきます。それぞれの今まで説明した内容をこの中にちょっとまとめてあります。内容制約条件ですね。 でそれと例えばダイエットという例でこの右側に例が示してあるので、まあ、この辺りをちょっと参照してですね自分たちのチームのビジュアルボードを作成してください。でステップ1とステップ2の関係性なんですけどこれなんでステップ1ステップ2に分けているかっていうことをもう少しちょっと詳しく説明するとですね、まあ、最初からこれ業務に取り組むっていうのもあるんですね。 でまあ、最初から業務に取り組む場合っていうのは、ですね、まあ、最初皆さん、業務に入ってきて、よし、じゃあ、うちの業務を良くするぞって、心意気はこう あ, あるんですけど、このチームビルディングができていないチームでこれに取り組んでいくと、ですねチームの、まあ、ビ, ルビルディングができていない、まあ、ほつれというか、いわゆる協力関係だったり、その人間力だったり、そういったものが今度は出てきて。 チームがですね、皆さん、この目的に対して行こうっていう気にならなくて、だんだんこう下がってくるんですね。で、なんでかというと、すぐに効果が出ないからです。業務っていうのはすぐに効果が現れません。そうすると、しんどいんですね。ちょっとしんどいので、で、ここからでも効果が途中でこう現れてくると、ちょっと上がってくるっていう状態になるんですが、ここの間が耐えられるかどうかなんです。でこの間が我慢して、皆さん一生懸命やっていきましょうということが耐えられて、 えー、耐えられるチームと耐えられないチームがあります。それがいわゆるチームビルディングができているかできていないかになってきます。で, できてないと、ここ耐えられないんで、わーん下がってきます。で、これをですねあの、ステップ1、ステップ2で分けたのは、ここでチームビルディングができているチーム、できていないチーム、いろいろありますが、できてなかったんだったら、これで き, できるようなチーム、チームビルディングをちょっと上げしていくんですね。そうすると そののさっきコア活動って言われていた内容っていうのがですね、自分たちでまあどうにでも変えれますから、でこの辺でですね効果が感じられなかったら、効果が感じられるようなコア活動を持ってきたりして、入れ替えたりして、でなんかこれ、よくなってきたねと、チームとしてよくなってきたねっていうことを感じられるように、ここをマネジメントしていくんですね。でそうすると、この3か月というものをやってみたときに、すごい職場の活性化しましたと。コミュニケーションもよくなったし、 ダメでどういうういい人かっていうことも、も人人とととななりも分かるようになってきたということで、じゃああの人のためだったらもうちょっと頑張ろうとかいうような、あの人のためにじゃあこうやって貢献してみましょうとかっていうような気持ちが芽生えてくるということもあります。なので、その状態でステップ2に入っていくと、非常にちょっと苦しくてもですね、この苦しい危機感というのは我慢できるんですね。で我慢してみんなも一生懸命こう前向きにいくので、わりとこのステップ2の成果も早い段階で出てきます。 なので、えー、ステップ2がうまくいくという、こういう、まあ、原理というか、ですね、考え方になっているということですで。ステップ1で期待する効果ですね、ステップ1で期待す る, 待する効果としてはあの、これも後々やりますけれども、エリフロムの考え方があって、で人間というのは、所詮こう孤立化していくことに対して、やっぱり一番怖いのは孤立化だと。 だから孤立化しないような状態に少しでもっていくとですねやっぱ安心感が出てくるんですねそれはいわゆるコミュニケーションというものを使って孤立化から脱却するとかまたお互いを知るとかいうようなことも含めてこの孤立化から脱却する状態になってくるとどんどん安心感が増えてきますそういった状態を作ったりあとはビジュアルボードの鍵から使い方を学ぶとかあとはチームメンバーの巻き込み方とかこう、まあ、いったこの辺がですね リーーダーシップを含めて、ててこういったものが効果として現れてくると。し現れくるなのでここができるようになってくるとステップ2に入っていってもですね割と皆さんさっきのすぐに効果が出なくてもちょっと我慢してですねやっていこうということの地になっていくと、えー、でステップ1はこれ先ほどお話 し, してますけど業務をちょっと排除してますなので逆に業務を入れちゃうとですねみんな業務の方に業務の方に行っちゃうんですね なので、業務は一切排除するということで、業務とは関係ない状態にわざわざすることによって、あの仕事の方にこうに流れていかない、問題が流れていかないようにしています。で仕事の問題はステップ2でしえ改善していきますからあの、ステップ1のところではそれを切り離すとで。ステップ1とステップ2のあるべき姿の視点なんですけれども、ステップ1はチームとです、ね、個人ですね。 ステップ2はお客様視点でを入れてあるべき姿を作っていきます。でステップ1は人間力を向上させる、まあ、チーム一体感ということでどちらかというとですね、コミュニケーションを単に活性化されて楽しくなったねということではなくてそのもう一歩上を狙っていきます。でもう一歩上というのはこの人間力を向上するじゃあ人間力って何って言った時に、まあ、いわゆる本人、儀、自地っと言っている徳という部分ですね。 いわゆるそのチームの人たちが人間的に得を上げていくということになると、もっと安心できるチームになってきます。なので、ここの部分ですね、ここ、五条の得って言ってますが、ここを上げていく。で、まあ、余談になりますが、これ学問という言葉がありますけど、昔の学問というのはこれを学問と言ってたんですね。ここをどうやって上げていくかっていうことが学問。でもそういうものは今ありません。今の学問というのは、この技術とかスキルとか、ここを学問と言ってますから、 ここを学問として考えていきましょうということです。でえー、松下幸之助さんだったり、まあ、稲森さんだったりですね、まあ、このようなカリスマ経営者と言われている人たちというのはですね、まあ、いわゆるこう過去の、まあ、過去ていうよりも古 い,、まあ、古いといわれているこう論語だったりですね、損傷併法とか、いわゆる師匠根拠と言われている、こういうものをからかなりそのマネジメントを学んできたようです。で幸之助さんが言われたのは 若い者は古典に学べと古典って言ってるのはここですねに学べということを言われたらしいです、ね、ただ今海外海外からよく入ってきているもので、まあ、7つの習慣とかコーチング入ってきますけどこれがですねやっぱりハイコンテクストっていうよりももうちょっと下のレベルになっちゃうので逆にここで言っていることっていうのは逆にこっちの中でも考案されちゃってますから逆にここを学ぶというよりもこっちを学ぶ方がより深い学びができると思っています でその目的ですね、目的、これ非常に目的を考えるときに難しいです。あと、のーまあ、でフィッシュボーンというのが出てきますけども、このチームですね、気になる点、気になる点というのをみんなでポストイットに書いてですね、出して、それをフィッシュボーンで、えー、いわゆるまとめてですね、特徴を。で、傾向をまとめて、うちのチームってこういうチームだよねっていうようなところを作っていくわけなんですけど。 えー、そのフィッシュボーンで作った時にですねここに書いてある目的状態で表現してほしいんですこの状態で表現するっていうのはなかなかできないですここに書いてある心穏やかだが熱い気持ちがあるチームっていう形でこう 書, き書いてほしいんですがこれはですねよく皆さん何々ができるチームとかいうような形に書いちゃう場合があってですね この状態というものが一つの制約状態になっていて、これはなんで書けないかというと、えー、今までのマネジメントの中で皆さんがこう習慣というより行動ですね、行動を変えちゃうという習慣になっちゃってるんです。なので、あの状態で書いてくださいと言われたときに、状態で書いた人は非常に少ないと思うんですね。だかかから状態なかななか書けないんです。 でここに書いてありますが、これは今、ステップ2の中身になっているので、今、ステップ1、ステップ2という話になっていますどちらもまあ状態で書くんですが、これはステップ2の状態の書き方になります。その時にまに、ね、いろいろなことをか加味して書かないと、うん、これできませんね、できませんよということを言っています。お客様がして、当然さっき流行ってますけど、上から落ちてくる内容、それから自分たちの思い、それからさっきいろいろ課題として出していただく代表特性だったり。 まあ、チームビルディングの継続としてやっていこうということで、まあ、これはステップ1で作る内容になりますけれども、まあ、そういうのをこの中に入ったりということで、まあ、いろいろあるべき姿っていうことですね、盛りだくさんで、まあ、これを作っていく状態が、ステップ2ではこういう状態を作っていくというのがあるべき姿になっていきますと。で、その目標ということになりますが、その目的でですね、定性的に書いたその状態を 今度は客観的な誰でも判断できるレベルにしないといけないということで定量化をしていきますで。定量化して数値化すればです、ね、例えば達成されたのが目標が5だと、まあ、ある意味 5.0 だという数値目標があったときに 5.0 になったら、まあ、このあるべき姿というものが達成できたというふうにすると自分たちはまだ 3.5 だと 3.5 ということは 1.5 を上げないといけないとじゃあ 1.5 を上げるためにどうしたらいいんだっていう。 客観的にに皆さんん議論でできるるものになるんですね。ところが、えー、それを定量化せずに代替、まあ、できてるとかまあまあできてるんじゃないかっていうとそのまあまあとか代替っていうのがよくわからないですよねだからそれをじゃあどれだけあとやればそのまあまあっていうものがなくなるのかっていうことも議論しづらくなってしまうので定量化していきましょうというのがこれいわゆる科学的なマネジメントと言っているところになります。 品質と特性、品質特性と書いてありますけど、先ほど言った、この定性的なものを定量的に表現するということです。例えば、コンピューターマウスだったらば、例えばおしゃれなマウス、疲れないとか、使いやすいとかっていうような、まあ、定性的なまあ特徴があるとしますと。そうすると、そのおしゃれっていうのは、どういうものからできているかということなんですね。それを容易に分析していきます例えばまあ色合いだったり、サイドだったり、デザインだったり、こういうものを含めて、おしゃれという言い方になってくる。 とと。いいうふうふにこと人たちは考えていると例えば疲れないっていうことはえ大きさだったり重さだったりそのバネの圧力だったり、まあ、こういうものが疲れないっていう要因になっているんじゃないか と, ということでそれぞれ定性的なものを一回定量化ができるようなものに落としていくということが一つの、えー、考え方ですね。なので、例えば、 ね、心穏やかだが熱い気持ちがあるチームって先ほどありましたけども心がじゃあ穏やかっていうのはこれ転性的ですよねでこの心が穏やかっていうものと熱い気持ちという2つのこれよ性的な因子が入ってますなのでこの心が穏やかっていうのは定量的に表現しようとすると例えばですねこれアンケートみたいな感じで例えばイライラしていませんかっていうのを取った時に いつもイライラしているとか、たまにイライラしているとかっていう話とか、例えば、すがすがしい気分ですかって聞いてみたときに、いつもすがしいとか、いわゆるまあ悪い要因といい要因っていうのを、これ、アンケートとかしてみてですね、この因子がどういう状態だったら心穏やかかっていうところのゴールを設定するということになります。例えば、これだったらですね、心穏やかっていうものだったら、イライラしているかったらあまりない状態と、例えば、えー、すがすがしい気分を買ったときに、 えー、いつもそがすがしいとかっていうような状態っていうものがいわゆる心穏やかな状態になるということなので そ, れなそういったものを数値化していって測っていくというやり方もあります。でここに書いてある、まあ、あるべき姿を阻害している要因っていうのを、まあ、洗い出してですねでそれを今度は、えー、それを潰していくと結局その阻害要因がなくなっていくのであ る, あるべき姿に近づくという考え方です。 でこのフィッシュボーンというのは非常にあの便利でですね、例えば、えー、今、自分たちのチームに対して、えー、こういろいろポストイットに書いて出していくんですね。例えば、それがおはようがないとか、趣味を知らないとか、会話がないとか、他の仕事が見えないとか、まあ、こういろんなものがです、ね、ポストイットで出てきましたと。でそういった時に 出ててきたものを分類していくんですね。これは仕事の話じゃないかとか、こっちは自己成長に関する話じゃないかとか、これは挨拶に関する話、相手を知るとかっていう話っていうふうにまあ分類して、ですね、それぞれまあ特徴を出していきます。で、その時にまきに、一番重要なのは、この挨拶の中ではこれが一番問題だよねとか、相手を知るっていうところではこれが一番問題だよねっていうのが、これ赤、赤いもので示してありますけれども。 これをですね、まとめていくと、もう少し大きな分類でまとめていくと、ですね、例えば挨拶とか、相手を知るっていうのは、これ、仕事に関係ない話ですね。そうすると、どちらかというと、業務とは関係ないので、これはどちらかというと、ステップ1のいわゆる範囲、スコップに立ってきます。で、こちらの仕事とか自己成長っていうのは、ステップ2のいわゆる業務に関係する因子になってきますから、これ、ステップ2が扱う話なんですね。 ということは、そのチームというのは、えー、必ずしもその業務上の問題だけを解決すれば、チームが良くなるということではないということなんですね。なので、我々はこのステップ1、ステップ2に分けて、業務とは関係ない部分でのチームの阻害要因、それから業務に関係する阻害要因、この2つを6ヶ月間で潰せば、ですね風通しが悪かったチームがやこ、逆に風通しがいいチームになってくるということが言える。 となりますこれは、えー、っとこの三分の1上に分の1、三分の二、3分の三と書いてありますけれども、これは、えー、いわゆる品質管理上のです、ねえー、フィッシュモードの使い方が書いてありますから、これを見て、えー、皆さんちょっと問題、課題出ししてみてくださいと。で次にですね、試作にいきます。で試作はですね、えー 制約条件に毎日実践するっていうことが入っていいきますいわゆる毎日自分たちが実践して習慣化していくということを狙っていますから施策に書いてあることを自分たちで毎日実践してある意味普通にできるようにしましょうとでいい習慣がついたらいいチームビルディングができるという状態ですねに近づけていくということです例えば先ほどの風通しのいいチームというところがあったら さっき挨拶がないというのは阻害要因になっていましたから、実はそれをですね、こう挨拶をするということが施策として出てきますね。なので、施策をすることで風通しがいいチーができるということになりますから、これがいわゆる、えー、因果関係になってきます。いわゆるこういうことをすることによってこういう状態が変わってくるということですね。で、これの施策とですね、目標との関係性なんですけど、ここはそれぞれ因果関係ですから。 単位が違わないといけないんですね。ここの単位とここの単位っていうのは変わっていきます。先ほどの、えー、ダイエットなんかで言うと、例えば、えー、ご飯の量を減らすっていうこととか、えー、何キロカロリー運動するっていうのとこっちは体重になってきますね。だから体重のキログラムっていうこととこっちは何キロカロリーっていうのと単位が当然違います。なので、こちらの因とか、この因果関係ですね。この原因、いわゆるこれをやることによってこういう結果になるっていう。 因果関係がルコロナ禍において、ちょっとこれ一概に言えないんですが、今まではです、ね、どっちらかというと、現地現物という考え方の中で、まあ、お互いフェイス2フェイスでやっていきましょうということを言ってたんですが、まあ、在宅勤務がベースになっていくので、そのコア活動としてどういうものを選ぶかというのは非常に難しくてです、ね、やっぱりこのメールとか、ウェブとか SNS とか。 こういったものをちょっと活用していかないといけないので、まあ、これがベースになってちょっと活用していくということを考える必要があると思います。で一択を書いたときにです、ね、皆さん今までの習慣の中 で, です、ね、この見える化するとか共有するとか報告するとかよくこういうようなこと葉が書いてありますけどこれはあまりです、ね、見てもすぐに誰が見てもすぐに行動できるようなものではないのでこういう曖昧な書き方というのが NG になっています。 なのでこれ NG ワードとして皆さん見ていただけるといいかなと思います。で次に KAI ですね。KAI というのは、いわゆる、えー、日々どれだけ行動するかということになります。例えば、ここで書いてある施策ですね。施策っというのは挨拶をすると。じゃあ、どれだけ挨拶にするんですかという、そのどれだけというのが朝と帰りに2回挨拶をしますというのが行動量になってきます。 で朝と帰りに2回挨 拶, 挨拶をするというふうになっているんですけど、これがもしできなかったらバツできたら丸というふうに、KAI 表に跳ね返ってくると。で、それバツだったのは、じゃあなぜできなかったのかということを、今度はケプトで振り返るということになります。それぞれのこの関係はですね、えー、これ3つの基本的な道具がここにあります。これ、ステップ1の場合はビジュアルボードとケプトが登場してきますが、 えー、ステップ2になるとですね、このタスクボードというものが出てきてこの3つの道具を組み合わせてやっていきます。えー、ステップ2になった時にですね、えー、出てくるのはこのタスクボードなんですがここはそれぞれの関係性が示してあって、えー 施策は、まあ、1、2、3三とここに書いてますが、施策は付加価値のある仕事を増やす、2番目、無駄を出す、3番目、人材育成と、まあ、これ、大体いいステップ2になると、これ、固定になってきます。ステップ1の場合は、ここに試作がです、ね、いっぱいこう出てきたりしてくるんですけれども、えー、ステップ2の場合は、大体これ、固定なんです。というのはなぜかというと、えー、マネジメントをやっていく上での基本的要素が、この付加価値のある仕事を増やすことなんですね。 付加価値とはまず何かということで、賞味作業というものがありますが、その賞味作業を増やしていくということが、まずマネジメントとして必要なこと、今度は原価低減という意味で、無駄を減らしていくと、で、無駄を減らしていくことによってコストを削減していく、で、付加価値を増やすということは、これ、売上が上がっていきますから、売上が上がる、そして2番目で無駄を出してコストが下がる、この差がいわゆる利益になってきます。 なので、このマネジメントがきちんとできると、利益が出るマネジメントができるようになっていくということです。でそれを支えるのが3番目の人ですから、人材育成をして、それを支えていくという、この3つがマネジメントの基本要素になってきます。ステップ2の場合はこれで書きますが、ステップ1の場合はまたいろいろ出てくるということで、そこにまあ KAI として何をどれだけあるかということは、これに記述してやると。 でタスクボードが出てくるので、またここからですね、いろんな無駄が見えてきたり、問題が見えてきたりということが出てきますから、これで振り返っていくということになります。これはステップ2になってから、えー、になりますが、賞味作業と負担作業といって、いわゆる価値のある仕事、それから割れ価値のない仕事というものがこの中で分かれていますが、どんな仕事にもですね、賞、え、味、ー、作業、負担作業、無駄というのがスケ、まあ、ットになっています。なので どんな仕事にもこの3つの要素っていうのがあるので、負、えー、重作業を減らすっていうこともしていかないといけないですし、無駄を減らすこともしていかないといけないと。でかつ、この賞味作業を増やすっていう、この3つをオペレーションしていくことになります。で、そのタスクボードをですね、こう、使っていくわけなんですけど、この時には賞味作業、負重作業、無駄ですね、これをタスクボード上でですね、何が賞味作業なのか、何が負重作業なのかっていうことを明確にしていくと。 でその中から減らしていくものとか増やしていくものっていうのを常にマネジメントしていくことになります。で最初の方にもちょっと出てきたんですけど、これ、いわゆるマップで、ですね右側がチームに対して貢献している、上が自分に対して、えー、自分にとってモチベーションが高い、低いみたいな話になっています。なので、ステップ1はどちらかというと職場の活性化を狙っていきますから、これ、上方向ですね。上方向に行って チ ー, ムチームビルディングができてですね、えー、活性化してきたというになると上になる、まあ、多少そのチームに対しても貢献できるというのもあるので、まあ、右上方向に行く可能性もあります。で、今度はですね、えー、ステップ2に行って、いわゆる成果、経営的成果っていうのが出ていくことになるので、チームに対してどれだけ成果が出てきたかっていうのがこの右の方向になると。なので、まあ、順番的にはですね、 最初こういうような状態になってたチームがですね、こういうような形に上がっていって、まあ、この右上に行くというのがまあ理想形になっていきますということです。まあ、こういったものをことができるようにビジュアルボードを使ってですね、チームをマネジメントしていくことになります。